ま, えー、また、首脳宣言の。 文言調整のため手を徹して作業してくれた過去のシェルバーバにも感謝の意を表したいと思いますグローバル化による急速な変化への不安や不満によるパリスが強調される中国際社会が断絶して課題に立ち向かい力強いメッセージを発出することができましたとりわけ自由公正無差別な貿易会社の維持発展について合意できる共通点を見出し データの潜在力を最大限活用するための国際的なルール作りを進めるべく、信頼性に基づく自由なデータ技術、まあ、すなわち d f 1の考え方を共有し、海洋プラスチックごみ対策のビジョンに合意をし、そして女性のエンパワーメントについても、モメンタムを高めることができました。 主要な合意ができたことは国際社会に改めて G20 の結束を示したと言えると思います、まあ、ここで本年12月からここで本年12月から ジキイチョウヒツグ、ムハマドビン・サウジアラビア、ヨリ、ライナン11月のリアドフォーサミットに向けた、ホフォーを終わっていた会議です。 And、uh, congratulate him on the successful summit and the outstanding results that have been achieved I by the Japan G20 and the Japanese presidency this year, and his focus on building a human centered future society and addressing demographic and technological challenges. Presidency will implement this plan for the remainder of this year. i n l i g h t o f <laughs> t h e c o m p l e x and intertwined challenges facing our world today, the challenges of international cooperation, and c o o r d i n e that i r e a s u r g e n the Arab world? The work of doing so depends on our ability to promote international, international consensus by reinforcing principles of substantive dialogue and reviving an international s y s t e m that is based on common principles and values.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 21st century and to p r o m t innovation, protect the, the planet, and improve human well being. While we recognize the progress made over the past years on the economic front, front, we, must front, front we must continue to strive for inclusiveness and fairness so that we can realize greater human d w o m empowerment n e as well as encouraging entrepreneurs and small and small medium enterprises to remain c o m m i t e d to achieve sustainable g r o w t h and to ensure p l a n sustainability. Our 2020 G20 agenda will also address. Climate change and the pursuit of p r o a t i c and feasible solutions to reduce emissions from all sources and adapt its impacts, taking into a c c o u n the t global ecological balance. The mobilization of adequate funding to implement the sustainable development goals is one of the most important challenges facing the world. I mean, the need for cooperation with developing and least developed countries in many areas, such as food security, infrastructure, infrastructure, access to energy and water sources, and investment in human capital. These issues Water i highlighted during presidency l l be next e our y r w a security and sustainability and the resulting environmental and political challenges are some of the most important issues facing the world in general and the Middle East in particular. We will work together to develop effective and consensual policies for these issues. Excellencies, ladies and gentlemen, we live in a time of unprecedented scientific and technological innovation and unlimited energy. New technologies such as artificial intelligence, intelligence, and intelligence and the Internet of Things, if used appropriately, can bring great, great benefits to the world. At the same world, time, these innovations may create new challenges such as changes arising from new forms of work and the r a skilling and upskilling required to adapt to the future of w o r k as well as work, the increasing uh, threats uh, to cybersecurity and the flow of data. This requires us to act decisively and immediately to address these challenges. Potential future economic and social crises. We all have the responsibility to work together and cooperate with our partners to create an environment that fosters science and strengthens the increase in the magnitude and effectiveness of investment in the skills of future jobs. And I am more optimistic than ever about our determination and our collective ability to do so. Excellencies, ladies and gentlemen, in conclusion, we look forward to welcoming you in Riyadh next year. Thank you very much. マーモド・ビン・サラマン皇太子ありがとうございました発言に感謝をいたしますぜひ大阪市の戦挙を引き続き議論を深めていってまいりたいと思います日本としても11月末までの地上区人気予報可能な限り実り大きいものとしたも上で12月にサウジアラビアにバトンを渡したいと思いますこれらで G20 には 世界経済をリードする国々として、世界的な課題について率直に話し合い、そして解決策を生み出す責任があります。世界経済の先行き、持続可能性について、さまざまな懸念が指摘される時代になって、その責任はますます大きなものとなっています大阪宣言に基づき、意見の違いではなく、共通点や一点を粘り強く生み出すこと、自由で開かれた包摂かつ持続可能な未来社会の実践に向けた協力を継続していきたいと思います。 また、短い滞在だったとは思いますが、歴史と伝統ある日本有数の観光地であり、我が国でもとりわけ食文化の豊かなここ、大阪での時間を人情をあふわせる人々の最高のおもてなしのもと十二分に楽しんでいただいことを期待したいと思います。新しい令和の時代の中に、G20 リーダーの皆様のご協力をいただきながら、G20 大阪サミットを成功に導けたこと改めて感謝申し上げます。 いいそれではここに G20 大阪サミットの閉会を宣言したいと思います。